ぜひ力を尽くしたいと思っております、えー、新しい区長をつくる会の鈴木哲司でございます、えー。今日は3月11日東日本大震災の、えー、当日でございます。あれから、えー、13年を経過していますが、えー、果たして首都直下型地震、いつ来るかわからないと言われていますけれども、 えー、この渋谷で大災害が起きますと、えー、今の、えー、インフラのままでよろしいんでしょうか、えー、このままいきますと多くの命を失うような、えー、構造になっています、えー、危機管理体制をやはりしっかりと見直していくということが必要だと思います、えー、大学では救、えー、救急救命士を育てて 今や1600人の救急救命士が全国の救急車に乗って多くの人命を救っておりますそういった視点で渋谷を見ますとこのままで町の危機管理が本当に大丈夫なんだろうかということを思っております私は大学の教員をしておりまして救急救命士を育ててまいりました育てた救急救命士は約1600人 私自身、えー、DMAT の隊員として、えー、東日本大震災には、えー、震災の救援活動に出向いております、えー、そういった中でこの渋谷の街を見ますと果たして本当に渋谷の人たちが安全そして安心に暮らしていけるのかということを疑問に思っております、えー、こういった視点から、えー、安心安全危機管理体制の強化をする、えー、ぜひ、えー、く癖をです、ね、目指してまいりたいと いうふうに思っておりますえ鈴木哲次でございます皆さん先日のえ報道発表で戦後最大の死者数を数えるに至りましたまた戦後最小の出生数ということでこのまま行きますと日本の人口がどんどん減っていくこれはえ様々な要因がありますけれどもこれを何とか食い止めなきゃいけないそして他市社会に向けてしっかりと行政がサポートしていくことが必要になってきます 渋谷の町を安心して働いてそして暮らしてそして最後を見とれるような町づくりをぜひ作ってまいりたいと思いますそのためには区として就活支援センターというようないわゆるゆりかごから箱場までしっかりと面倒を見るようなきめ細かい町の町会を中心とした町づくりが必要と考えております、えー、子どもの安全というものも非常に大切です えー、電柱の地中化を図、えー、っていきたい、えー、電柱がありますと子どもが、えー、交通事故に遭った場合に、えー、その致死率が10倍に上がるというふうに言われてます子どもの命を守るためのような施策もぜひ、えー、行っていきたいと思いますトイレ問題が、えー、日本中話題になっております、えー トイレ作りが必要だというふうに考えております。新しい区長を作る会の鈴木哲治でございます。新しい区長を作る会の鈴木哲治でございます。どうぞよろしくお願い新しい区長を作る会の鈴木哲治です。今日は皆さんに私の自己紹介をさせていただこうと思います。私の出身は新潟県の村上市。海あり川あり山あり。 自然に恵まれた土地で育ってまいりました。そして成長するにつれ東京に出て、今や渋谷が第二のふるさとになっています。渋谷に暮らすこと18年を数えました。その間、渋谷でたくさんの人たちと楽しい思い出を作ることができました。地域活動もたくさんやってまいりました。保護士の活動、 青少年対策地区委員としてさまざまな PTA のお母さんや町会の方々と触れ合うことができました本当に貴重な経験となりましたこれらの経験が私の人生を豊かにしたことは言うまでもありませんなぜ私が政治を目指すかということですが町の活動をしていて町の不満や疑問を の声を耳にすることが本当に多くなってきましたまた私の自己紹介にもなりますが私は救急救命士として大学で約1600名以上の救急救命士を育ててきましたその若者たちは今や全国各地の消防本部に勤務して365日24時間休まず眠らずに救急車に乗って 真剣に救える命と向き合っていますそういった救急救命士たちの教育をしている方々ら私は研究をして進めていた結果健康格差が人の命をやはり救うことの大きな要因になるんだということが分かりましたそして私大学の教員ですから研究発表し論文をたくさん書いてきましたがやはり学術だけでは解決できない問題が この世にはたくさんあるんだなということを本当に肌で実感しました。やはり現実の問題を解決するには政治的手段が必要だということが分かりました。そして私の第二のふるさととなった渋谷をそういった視点で眺めてみますと、なんとこの街の構造が高齢社会に全く追いついていない。そして皆さんご承知の通り、賞賛達社会を迎えます。 この高齢化は田舎都会にかかわらず等しくやってきますむしろ人口の多い東京ほど高齢化の問題というのは田舎以上に対策を講じていかなければならないという状況にあります渋谷で生まれて育って働いてそして最後安心してみんなに見送られる社会こういった社会を今作らなければいけないと考えています そういった視点から見ますと、街の作りや施策が危機管理上非常に甘い政策や物事の進め方になっていると感じざるを得ません。私の経験を生かして、皆さんが安全、安心に暮らせる街づくり、そしてこれから達社会を迎えます。多くの人が健やかに終えられる、この渋谷に生まれてよかったなと思えられる街づくりをぜひ進めていきたいと思っています。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。